小さなこと話をするときはこうしてちゃんと目線を合わせなきゃおっおいしそうな飴だね私はねるいコっていうのあなたはお名前言えるかなこのジョルノ・ジョバーナジョルノ・ジョバーナゴールド・エクスペリエンス